帰り道いいいいいいオープンカーの荷物容量は無限化エコバッグが満杯になってからもさらにその上に盛り付けられるのと同じ考えだな仕事が時間内に終わらなくてもそもそも人員足りてなくても残業させればええやの精神提出前夜まで後回しにした宿題が終わらなくても徹夜すればええや それでも終わらなかったら、忘れたことにすれば一日引き延ばせる。人類がやるべき課題の全てを引き延ばした結果が、今の地球なんやで。中東問題の解決はまだか別にウクライナ侵攻とコロナだけが、今の地球の問題ごとってわけじゃないんだぜ。何千万円もする超高級車が、 ポンポン事故ってくのが面白くて異国の問題がどうでもよくなってくる令和世代は隣の芝生の色よりもゲームのランクの色の方が大事なんだぜかつて仏教徒が輪廻転生だの言ってたことが親ガチャこの4文字で片付いちゃうんだもんびっくり やったぜ。とりあえず爆音出しまくってる人が、EV 否定するのは見苦しいからやめろ。ホイール歪んでるし、フロントはむちゃくちゃだし、カスタム台と修理費の区別がなくなるな。86の6000回転あたりから上は、普通に滑って事故る世界です。行動で遊びとかっこつけで入るところじゃない。ある程度踏んで回さないと遅いが、踏みすぎると加速感が危ない。 低廃気用車の弱点なんだよな大廃気用車のトルクで押した方が安全に加速できると思うんだけどそれをベタ踏みして事故る人のせいで危ないと認識されるわけで もしかして、ウォーターハンマー。日本にも、レンタカーのアルファードでやってる人いましたよね。子供は水浴びが大好きなんだ。毎年生態が何人か流されて死んでるのは、人類の品質担保のために受け入れよう。ネットしながらゴロゴロしてるのも、縄文時代みたいにバーベキューして騒ぐのも、そんなに変わらんでしょ。ここら辺 a m g だよな。ミニバンに500馬力乗っけて、加速力と同等の根崩れを起こしてるし。 過剰なエンジンパワーと驚異的な値下がりによるトータルコストのせいで、直接的にフェラーリの一歩手前まで行っている。この2大事凝らなかったから、このチャンネル的には最低点だぜ。エリビ ン, ーンエキゾースをめき増しと、こっちには期待できそう。え足踏み式サイドブレーキでも、やろうと思えばできる。乗ってる車で技能の判断はできないんだよ。 うわぁ、横 G がフルにかかった状態で、遠赤に激突しやがった。さすが G クラス、全高の高さゆえロールの大きいが、これでも抑えてる方だろう。G クラス AMG、その存在感は圧倒的であるが、コンセプトから破綻している。かっこいいけど、手を出しちゃダメですね。うむ、フロントノーズが長いと、足元が見えないから遠赤を見落とす。またアクセルカイド 100% につきました。さあ盛大に事故ってくれよ。は だが待て、R35 クラスのマシンをいじると、バランスが破綻して事故りやすくなる。マフラーをうっさいのに変えただけ、そんな風には到底見えない加速ですな。タービン変えてブーストアップ、急排気系を組んだ後ト e c u セット、横幅300のハイブリッドタイヤ。走行性能が破綻したカスタムで、騒音をまき散らしながら高速道路をダラダラ走る。 そんな奴らが EV を否定してるんですよ。正して正解だったやんけ。EV 推進派がガソリン車規制を進める。会議の会場に来て、空ぶかししまくって、騒音撒き散らしてそう。無能な見方は敵より厄介明確に否定コメは書かないけど、EV は勝っていないか、圧車にとどめている。そういう少数の人が勝ち組なんだぜ。お前らマジでバカじゃねえよ。しかもさ、タイヤのステッカー貼りっぱなしだしさ、それは何がしたいの キャンバーつけすぎて、イン側は設置してませんアピール雪山で、俺はビーコン持ってきてねえよ。雪崩用ビーコンとかいらねえよって言って回ってるタイプ。自分が救助されないという形で、雪崩に集団で埋まった際に、他の人の救助を優先してくれてありがとう。そういえばルートイン浜名湖の、入り口の段差がきつすぎて、シャコタンじゃすらずに出られないんだよな。私のプリウス、バンパーの正面にすり傷ついてるけど、 絶対あのルートインで吸った時の傷だバンパー持ってかれてるレベルだよなオーバースピードだミスったなハイパワー車で事故る人の定番なんだよな次のコーナーへの減速や安定性を無視してただベタ踏みすることしか考えていない いつのフォード GT だよ、これ修理できなくね。何をどうやってもリカバリーが効かないミス、やることあるよね。車両車をちょっとぶつけた、ホームセンターのスプレーを吹けばいい。バンパーえぐれた、どうしよう。 そろそろ高性能者メーカー職君は、馬力市場主義を考え直してもろて、トヨタを見習えよ、ギリギリ全開にできるレベルに、相手を抑えてるんだぞ。IQ と年収が平均にすら足りてない人に、馬力が足りなくて遅い遅いと言われることを承知で、廃、はい、事実陳列罪。おいあれこれ考え出すと、笑って流せないから見なかったことにするぜ。 オイドライブシャフト高で太れたぞ元から部品取り車だったんでしょうがヤフオクで売れそうなテールゲートやドアまで今の衝撃で破損しても知らねえぞどの道現場販売になるんだから貴重な積載車は使うまでもないってことだな日本でも軽自動車専用積車として買われるトラックがあるらしいし電動アシスト自転車の弱点重い航続距離を狙えば車重が重くなる だが普段使いもできない容量じゃ誰も買わないなおあれが電動なのかそれはまた別の話だ田舎なめんな縁石に乗り上げて動けなくなった高齢者を3ヶ月に1回くらい見るから古い木造の家にたまにある背が高い人が油断した状態でくぐるとギリギリ頭をぶつける仕切りみたいですね襖のところの前高がちょっと足りないんだよなしまったって<笑>済むような話ではない左からしか来たぞあ これ映していいんですかね鹿というのは、車が来てる時に限って、全力疾走で飛び出してくる習性があるからな。GTR の、歩行者保護のためのボンネットポップアップ、実際に発動してるのは初めて見た。あいつにはボンネット交換、一人でやるの無理だな、ね。<笑>なんか奇跡の生還果たしてて草どっちもどっちなんだよな。駐車中の車両の妨害は、7-3 で妨害した側が悪いらしいが。 船の制動距離って考えたことありますそんなものはない。ブランデー、最近子供が巻き込まれてきにどううかなり重大な事故が起きたようで。スプリンクラーが作動するレベルの演出は、もう火事特別がつかない。あ、ガラス。あ、ハウス。察しましたわ。さあ、意外にも長い絶望の時間。これは船舶だ。床のクロス破けてて草。 絶望的にセンスがないですな。おい、マジモンの底辺ですね。私の Twitter の偽物涙。何がダメかって、ここないと中身が悪すぎて、親ガチャじゃなくて、人間の中身から救いようがないんだよな。<笑>ちょうど今、エアーオーブンで鶏肉焼いてるんだよね。飛べない鳥なのに、家畜にされてしまって絶滅することもできないやつ。なんか今、バイクごと墜落した人がいたって知らんな。 は何がしたいんだこいつらヘリコプターヘリコプターラジコンヘリとはええ、普通に死ぬレベルお財布もピンチですな下のガラス割れててさこんな質量持ち上げて腰がやられるこっちは水辺でセグウェイうん、やっぱりセグウェイは流行らねえわ やっぱ吊り下げたり突っ張る系って信頼できねえわ。両面テープだけでリップスポイラーを固定するレベル。このチャンネルでガラス運んでて割れなかったことはないから。なんで斜めに座ってるんだよ。接続ミスでコンテナの中身を吹っ飛ばしたところで今日はお別れです。